はは、い、い、えー、どううももこんにちは、えー、わしおというものです、えー、今回「スーパーマリオランド26つの銀貨」というゲームを実況していきたいと思います、えー、実は、えー、このゲームは、えー、自分が人生で生きてきた中ん人生の中で、えー、確か、えー、初めてプレイしたゲームだったと思うんですね、えー、これのゲームを、まあ、知り合いの家で、まあ、初めてやったんですけども その知り合いの家が、えー、っと初代のゲームボーイと、まあ、このソフト、まあ、他にもいろんなソフト持ってたんですけれども、まあ、いろんなソフト持っていてでその中でこのゲーム「マリオの6つの金貨」というゲームをね、えー、初めてやりました初代ゲームボーイとかもね、えー、充電とかもいろいろとやばくてまあまあね、えー、電池とかもうギリギリの中いろいろプレイしてたりと ししたりしたりりといいうね思い出がありますで、えー、このマリオは、えー、よいしょこのマリオはえー、っとラスボスが、えー、クッパではなく、えー、なんと今回このゲームで初登場した、えー、ワリオが、えー、ボスとなってますであじゃあマジャミスったで、ね、そのボスのラバワリオワリオに会うためには、ま、ここなんですけども ここワリオですねこの上にワリオが今いたんですがこのように、えー、鍵がかかっていて行けないんですよねでそのためにはこの周りにある穴に一、えー、個ずつ金貨を入れなければいけないんですねでその金貨をゲットするには、えー、このワールド世界に 散らわられ、散ら見められた調らべ、わかんない。もうとにかく、えー、ここの世界には6つのワールドかながありまして、その1個ずつに、えー、ラスボスがいるんですね。そのラスボスを倒すと、えー、メダルがゲットできます。金貨だね。金貨をゲットできます。で、まあ、特に今回は、まあ、全クリとかは目指してないんで、ゲームオーバーになるか、1回死ぬか、まあ、どっちでもいいんですけどね。 まあそれになった時に、えー、やめにしたいと思いますで自分は一番好きなステージがこのマリオゾーンなんでここやりますここからやりますよいしょのこのこさんバイバイでえー、っとよいしょでこんなね動くゼンマイみたいなカラクリとかも<咳>あったりとあない、えー、最近のマリオではこんな 64のマリオのチックタックロックにあったかなう確かあった気がするな。で、ここは上を行くより下を行った方が早いですね。上はちょっといちいちジャンプがめんどくさいな、ね。といってもまあ、ここ下もトゲがちょっと危ないんですけども。よいしょで、そろそろこの辺かなよいしょっとで、えー、っと、このゲームではこれですね。この、このアイテム。 えー、人参なんですけどこれを取るとなんとウサギになってしまいますでまあこれはジャンプしてる時に A ボタンを押すとまあなんか長い間ジャンプできるみたいなそんな機能がありますねでこのベルは中間ですよいしょ あ, あとこのゲームまあ、さっき何回かやってましたけどあウサギじゃできないのか、まあ、このゲーム、まあ、スピンのスピンジャンプかな ジャンプ中に下を押すことでフィップドロップではなくえーえー、とスピンができますスピンは最初に出たのはこのゲームかなわかんないな自分がスピンをす自分じゃねえやマリオがスピンをするゲームで知ってんのはスーパーマリオワールドだったかなそれしか覚えてないんですけどもうわなんか一瞬頭が剥げた で、マリオさんの股間から出てくると。で、マリオさんの股間のステージにはこんなたくさんたまたまがあると。大変卑猥なね、世界ですね。ゃれちゃうちゃい危ないですね。で、こんなトゲトゲの危ないたまたまもうちょっと避けて。よいしょよし、これはキノコだったかな。キノコ、よし、マリオさんの股間のキノコキン、キノコ、キノコをゲットした。で、えっと、なんだっけ、このバーは何もないのか。 まあ、今みたいな感じでこんなスピードきます。おーじゃあ、マネー。ねえ、このゲームは、えー、コインだけじゃなくて、あんなたまになんか袋とかも出るみたいですよね。あれあこ、こっち、はめんどくさい。よっしゃ、あれあ、上がれないのか。えーっと、こっちからいこう。まあ、特にライフアップとかはいらないんでよっしゃ、オッケー。クマさん、バイバイ。ねまあライフアップ的な。 1、まあ、ワンナップキノコではなくて、まあ、このゲームではハートなんですけれどもああ危ないじゃあよし危ない、えーまあ、ハートとかも取ってもいいんですけどねああ危ないもう一回死んだら終わりとかそんぐらいの、まあ、適当な感じでああミスったやっていきたいと思うんでね特に今のところはいいですかね、うん、多分いらないと思います危ないちゃい 弾は危ない。よいしょ。オッケー。でも、この、このトゲが結構危ないんですよね。ジャンプのタイミングとかミスるとちょっとすぐ。あよいしゃ危ない。あ、あじゃ危ない。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、すすちません。もう一回、もう一回やらしてください。ちょ、もう一回、うん。せめて、このマリオゾーンのボスはクリアしたいですね。<笑> さっき死んだら終わりとか言ってましたけどやっぱりちょっとボスをクリアして終わりにしたいと思いますうんまあ、そっちの方がなんかちょっときりいい気もするんでねよいしょちゃいなでえー、っとなんか他に言うことあったかな、まあ、大丈夫でしょうよいしょっとであのボールが来てくるのを待つしかないなよいしょよいしょ このゲームの BGM とかも結構いいですよね。自分はもう好きですね。ねあーあー、当たんなかった。あのベルに当たりながらゴールすると、ボーナスゲームでアイテムとかゲットできるんですね。で、今度はベロと。で、えっと、ここ、どこだったかなどっか。えっ、ー、と、ピエロが出てきた気がする。で、コサックダンスしてるので、ここだ。ここピエロ出てくる。で、マグナムキラーだっけなんだっけキラー まあでもでかいからマグナムかなわかんないあれマグナムはもっと別のやつかないやーウィーかなんかのやつに出てきたあんなでっかいやつかなあーじゃんまたミスちゃった待ってねよいしょよいしょっと危ないでえー、これは時間が経つと確か爆発するんだったかな危ないあっじゃあじゃあじゃあちゃんと待いたいちょっすいませんねちょっと プレイとかは本当は下手くそなんであのこういうアクションとかはねほ苦手の部類に入るんでよいしょまあかといって RPG とかもね苦手なんですけど、まあ、シナリオとかなんか長いのはちょっと苦手ですねよいしょ今度慎重に行こうねでえー、っとここがキノコだったかなちょほんとこの針が怖いんでね針が怖いんでああじゃあじゃあじゃじゃ そういえばあのゲームオーバーじゃないなこれ死ぬ時の BGM もなんか若干違いますねああじゃあないなんかてててててててんっていうのが、まあ、よくあるやつだと思うんですけどこれ違いますねなんか、まあ、昔のマリオだからかなまだまだっていうか特になんか効果音とか決まってなかったのかなわかんないけどよいしょ とりあえずキノコ取っておけば安全かなと思ったけどあれあっキラー来ないかあれはちょっと爆発するの待つしかないよしでえー、っとここはもうキラーに気をつけないとよしオッケーでえー、っとまだか中間はまだかなと危ないそろそろやなえっとここはピエロあ違う 先だ、オッケーで、おっと危ない。あ、ここは上行けなかったっけなんかあった気がしたんですけど、おっ、しべる。で、えー、っと、ここは確かピエロなんで無視して、コサックが来るのを待って、たまあちゃあちゃ、無視した。とりあえず踏んで、ああ、無視った。で、ここは、確かこれにつかま、あっ、捕まんなくていい。捕まると、時間がかかるんですけど、ここ、えー、っと、ここ、あれ。 どっか隠しブロックがあったんですけどねどこだったかなあったあっ た, あっ た, あったこれに乗って上行った方が早いです確実によいしょえー、っとおいしょいしょ い, しょ い, しょい危ないっでそろそろゴールすいませんちょっとキャプチャー切れてましたえー、っとよいしょキャプチャーとかはねちょっとあのバンディーカムっていう無料のやつ使ってるんでそれだと10分しか取れないんですよなんでうわー 消えろまあちょっとこんな感じで10分で切れちゃうんですねあーちょちょちょこれ乗んないと危ないってちょいちょいちょいシャイニングちャい何言ってんのか分かんなかったけどおいちょいちょいちょいちょいオッケーとりあえずゴールしたねで次でもうラストかなマリオさんのモノテンから出てきたけどでおおっちょいちょいここはなんかあれだななんかまあこれ プレイしたのが、えっと、最後にプレイしたのは小1だったと思うんですけど、これ最初にプレイしたのが保育園の頃だったかなだったんで、まあ、その時レゴとかやってたんですけど、これレゴみたいですよね、なんか。んかそんなことずっと思いながらプレイしてた記憶があります。よいしょっと。で、こっちは上だったね。上を行くよ、めこのクリボーが危ない。 よいしょっと危ないで、ここえー、っと、ボスに備えてちょっとファイヤーを取っておきたいてんですねまあ、ファイヤー取っておくとどのボスも基本楽なんですよえー、っと、なんかおっと、ね、3発あったらもうすぐ倒せるぐらいだったかなそんぐらい結構楽なんだよねボスは割とで、えー、っと、もうすぐボスですねよいしょよいしょ、まあ、注意しながら ちょっと気をつけておここボスですいきますよ こ, この BGM がちょっとホイカのから嫌いだダジャジャジャ危ないでこっち行って当てておしおけこれここここれこれこれこれが一番痛い痛いじゃないきつい当たれ当たれちょいあと一発あと一発あと一発 違違違違う違う違う違 う, 違 う, 違うあ来たオッケーよし、えー、でこんな感じにメダル、えー、金貨が出てきますああ疲れたということで、えー、マリオさんのコースはクリアしました えー、まあ、この先いろいろやっていきたいんですけども、まあ、特にシリーズ化する予定はないんでね単発みたいな感じでちょっと撮ってたんですけどまあ面白かったですね久しぶりにやってもう何年ぶりかなもう中学生なんでね今はもう相当前ですねこれ最後にやったらまあということで、えー、今回は今回はっていうかまあ この実況はちょっと、えー、これで終わりにしたいと思います、まあ、もしねこのゲーム持ってる方がいましたら、まあ、その人はもうプレイしてると思うんですけどこのゲームほんと好きなんでねまあ興味持った方はちょっとプレイしてみてくださいということで、えー、スーパーマリオランド26つの金貨の実況を終わりにしたいと思いますではご視聴ありがとうございました